エクストリーム現代社会 J. マーク・ラムザイヤー教授日本の被差別民政策と組織犯罪童話対策事業終結の影響編童話と暴力団 このテンションで最後までやろうと思ったけど、やめますにゃ。普通にやりますにゃ。多分ね、あの人がね、だいたいブラックの話やるわけがないし、万一やったとしてもこう、いつもとは違う調子で何かに怯えながら神妙にやると思いますにゃ。だからミミもね、そうだね。神妙にやりますにゃ。今回のテーマは学術論文で、現代がこれです。 アウトキャストポリティクスオルガナイゼットクレイム in JapanThe Effect of Terminating Ethnic s u b s i e s これ直訳するとね難しいんだけどアウトキャストっていうのは被差別民と訳したけどもこれはねインドなんかの不可植民なんかと同じようなそういうイメージですねで organized c l i m っていうのはこれは組織犯罪で Effect of Terminating 集結の影響 エスニックサブシリーズ。エスニックって言ったら民族的なサブシリーズは補助金っていうんで、民族的な補助金。これ何なのかっていうと、さっき言ったみたいに童話授業のことです。だから童話授業をね、英語に翻訳しても何かわかんないから、こういう訳語を使ったんだと思います。でも、童話がエスニック、民族っていうわけがないし、だからね、かなりね、苦肉の翻訳だと思いますにゃ。で、この英語の論文、 いろんな人の協力で日本語に翻訳することに成功しました。これ概要欄にアドレス貼ってて、そこで原文もね、この日本語の翻訳したものも読めますので、ぜひ読んでみてください。で、これをね、書いたのが、ジョン・マーク・ラムザイヤーっていう人で、この人はね、アメリカのハーバード大学の、ハーバード法科大学院の方ですね、そっちの教授です。で、元はね、 日本生まれの人です。日本の宮崎県出身で、で、子供の頃ね、日本で生まれ育って、その後アメリカに戻って、そこでね、大変優秀な人で、この法律学の研究をしてで、今教授になってるわけです。で、専門は日本の法律で、で、日本についてもね、かなりね、詳しい研究をしてて、それで日本の政府からも勲章をもらってるっていうね、とてもね、優秀な人です。 その人はニャンと日本の童話ブラック問題を真正面から研究したんですね。興味深いことですにゃラムザイア先生は、本当と劣気としたね、アメリカ人ですね。アメリカ国籍の人で。で、日本にいたって言っても、子供の頃だけで、大人になってからずっとね、アメリカで暮らしてるので、もうほとんど英語のネイティブで、むしろ日本の文章はね、まあ読むのはいいけども書くのは苦手みたいですにゃ だから日本についてはよく知ってるんだけども日本とのしがらみがない人が日本のブラック問題を研究したっていうところが新しいんですね。で、ここにね、その内容をドドンと出しました。もうこれを見た瞬間にこれはというふうに思ったと思いますにゃ。じゃあね、この論文の中でラムザイア先生が何を語ってるのかっていうのを説明していきます。全体としてはブラック問題というよりは 動画対策事業を研究した論文なんだけども、英語圏の人に向けて書いた論文なので、もちろんね、ブラック問題について基本的なことも説明しています。最初の部分ではね、まあ、ブラックがどんな風に生まれてきたか、どんなものか、あとね、ブラック民のね、数とかね、分布というものを研究してます。 じゃあ、ブラックミンは何なのか。ラムザイー先生の説明だと、日本が近代化する以前に、肉や皮なめし職人、比較労働者、協商人だとか、まあ当時、汚れてるというふうに見なされた人たちの子孫だ、というふうに説明します。これはもうね、日本でもね、昔はこういうふうに説明されてました。今ちょっとね、説明内容が変わってるけども、まあそういうね、まあよくある、 説明をラムザイヤー先生もしてますここからがね、ラムザイヤー先生のユニークなところで、ラムザイヤー先生はこのブラックミンの子孫というのが、じゃあ今何人いるんだっていうことについて、180万人という具体的な数字を出しています。で、これはね、諸説あるっていうことはラムザイヤー先生もしあの説明してます。例えばね、300万のブラックミンっていうような言われ方をするんだけども、 ただこれについては明らかに多すぎるというふうに言ってるんですね。えー、ここでね、出てくるのが全国ブラック調査という資料です。昭和初期に作られたブラックの調査資料ですね。これによると大体100万人ぐらいなんだそうですね。で、それがじゃあ今どのくらいになってるかっていうところで、まあ人口増加率とかね、まああるいはその当時のね、調査で見逃された っていうこともいろいろ勘案すると、ラムザイヤー先生の説だとおそらく180万人ぐらいと見るのが妥当だろうっていうところなんですね。で、このブラックミンっていうのも日本にまんべんなく広がってるわけじゃなくて、だいたいこの場所というのは変在してる。特にブラ民クミンが多いのが大阪、兵庫、和歌山、愛媛、福岡というこの5つの地域を具体的にラムザイヤー先生は言及しています。 この論文はブラック民は誰なのか、ブラックはどこかっていうことをね、結構しつこいほど追求してます。で、やっぱりね、そのことがわからないとこの研究はできなかったんですね。で、全国ブラック調査出てくるんだけども、これはね、ラムザイヤー先生がね、まあ、例のサイトというか、あの、あるところからダウンロードしたんです。まあ、その、このチャンネルも相当関わってるところで、 これを入手したんですね。ラムザイヤ先生はね、やっぱ昔からこのブラック問題に興味を持ってたんだけども、なかなかね、研究はできなかった。でもこの全国ブラック調査が出てきたことで、誰がブラック民かどこがブラック民と。で、ブラック民っていうのはどんな風に分布してるのかっていうのが大変詳しく分かったので、これで一気に研究が可能になったわけですね。とは言ってもね、やっぱ英語圏の人にはわからないから、 この、昔のね、人別書なんかにはブラ民クミンが書かれてて、それではっきり区別できたんだけども、明治時代に古籍が変わって、そこでは、ま、新平民とは言われたんだけども、そういうのがね、閲覧禁止になったりして、古籍の制度もどんどん変わっていって、で、ブラクミンというのが誰なのかっていうのはどんどん曖昧になっていくっていう話もね、かなりね、正確に、 論文の中には書かれています。そして、ブラックと暴力団って書いてあるけど、ここからね、いよいよ不穏な話題に入っていくわけです。ラムザイヤー先生、このね、ブラックと暴力団っていうことについて、これもね、真正面から研究します。もう論文のタイトルはね、童話事業とね、組織犯罪。うん、本当にね、ブラックと暴力団ということについて研究しているので、当然このことはね、避けて通れないわけです。で、ラムザイヤーさんが着目したのは、 暴力団にブラック民や韓国人、コリアンが多いという、まあそういう発言がよく見られると。で、これについてラムザイア先生はセンセーショナルなことだというふうに表現してるんですね。衝撃的な内容なんだと。で、こういうことはただの偏見ということで、いろんな研究者は一周してきたんだけども、ラムザイア先生はこれは無視できないんじゃないかと。というのもそういうことを言ってるのが一人二人じゃない。しかも、 暴力団についてよく知ってる人、ブラック問題についてよく知ってる人が、この問題について言及していると。例えば、工藤会、これは北九州のね、一番日本で凶悪なヤクザですね。そこの幹部の人なんかが、暴力団の7割がブラック民だと言ってる。で、稼働信彦さん、作家のね、上松康太郎、宮崎学部、このあたりの人も、やっぱ暴力団にブラック民が多いというような話をしてる。 で、有名なのは菅沼光弘さん。この人は公安の人なんで、暴力団のことはよく知ってるんだけども、もうとても有名な発言、暴力団の6割はプラク民っていうような、ね、そういう動画が YouTube なんかに上がってますよね。で、この発言についても無視できないんじゃないかと。で、ダムダイヤ先生がすごいのは、プラックに、 暴力団がどのくらいいたか、1980年代のその動画対策事業の再生期に、それについて、ブラックの若年層男性、これは20代から30代の男性の1割程度、つまり 10% 前後が暴力団員だったと、具体的に推計してます。で、暴力団にね、ブラック民が7割、6割っていうのはさすがに持ってるだろうというふうに、ラムザイア先生も考えて、でも、 仮にね、暴力団の半分ぐらいがブラック民だったらどうなんだっていうことを、まあ、さっき推計したぜ日本全国のブラック民の数、あと当時は日本の人口で、警察の資料なんかから推計すると、この数値が出てくるそうなんです。これ大変衝撃的な数値です。いくら1980年代でも、じゃあ自分の身近な人が10人に1人暴力団になったっていうようなね、そういう感覚は、 多分ね、ないと思います、ほとんどの人には。まあそういう地域で育ったらそういうことになるのかもしれないけども、うん、実際ね、日本全国の男性で、まあ20代、30代で、日本全国だとだいたい100人に1人いるかいないかなんですよ、暴力団員っていうのは。 すると、ブラックに限っては、それが 1% じゃなくて 10% っていうのはかなり衝撃的な数字です。で、これもいい加減な数字じゃなくて、具体的にラムザイアス先生が計算して出したものです。そしてラムザイアス先生はもっと衝撃的な話をします。さっきのね、ブラック民の若者の 10% が暴力団という話、これは下限値だと言います。 つまり少なく見積もったのだと。実際の頃、ブラ民というものはかなりの数がこの一般社会に溶け込んでいったと。そして、ブラクにしても全部が童話対策の対象になったわけじゃないと。ということで、さらにね、あの、ブラ民というのは少ないんですよね。つまり、母数が減っていくわけです。そして、さらに、工藤会の人なんかは、暴力代の 70% がブラ民だと言うと。で、そのあたりから、じゃあ、 多く見積もったらどうなんだっていうことを言うと、なんとね、フラクミン男性の 21.4% が暴力団で、30代の男性の 25.2% が暴力団っていうんですね。まあ実際に稼働家さんなんかが、 ブラックは暴力団の温床だって言ってるけど、まさにその通りだったんじゃないかというふうにラムザイヤー先生は言うんですね。まあね、これは公平になっちゃうかもしれないけども、実際童話事業がされたブラックでは、その若い人が暴力団員に入る動機づけがあったんじゃないかっていうんですね。で、その結果どうなるかっていうと、その結果をラムザイヤー先生は自己補強的というふうに表現しています。何を自己補強するかっていうと、それは 偏見、差別を自己補強するということです。ブラックというものは怖いものだ。という偏見ですね。それを具現化していくわけです。でその具現化されることで、同和事業だとか、その補助金というものが正当化される。それによってどんどん若い人が暴力団に入っていく。そしてね、その、 自己補強による悪循環が続くっていうんですね。ブラックは怖いものだっていうことが、どんどんね、その単なる偏見じゃなくて、具現化されて補強されていくっていうんですね。さて、ラムザイア先生は当然ね、このブラック解放運動にも目を受けます。 そうするとね、このブラック解放同盟についても当然言及しないといけない。ここでね、ラムザイー先生、今までね、学者が言わなかったことを言います。松本の暴力的水平者がね、前身だというね、ものすごいパワーワードが出てくるんです。松本っていうのは松本慈一郎ですね。戦前に水平者を率いてた人です。だから、この水平者っていうのは大変ね、暴力的な集団で、松本慈一郎っていうのも、 かなりね、暴力的な活動をしてたっていうことを研究してるんですね。で、そして、この水平社内でも暴力は繰り返された。で、戦後にね、ブラック解放同盟っていうのもやっぱりこの暴力を繰り返したんですね。代表的なのが8日高校事件。これらについてね、うん、ラムザイー先生はどう考えてるかっていうと、これは、あの、共産主義者の内部ゲバルト、つまり内ゲバルだというふうに見れるんですね。水平舎って、 っていうのはもう戦前からこの共産主義と結びついてたんですね。それが、まあ、やっぱり暴力組織というものがね、その中に入り込んできて、そしてその共産主義者とですね、暴力組織というものが大変ね、この残忍な争いを繰り広げていくわけです。そしてね、動画対策事業が始まると、ますますね、この争いっていうのは、 この共産主義者の中でのイデオロギー的な対立というよりは、単にね、もう利権争いという様相を見せていくんですね。だから共産党との構想っていうのも、最初はイデオロギー的なものがあったのかもしれないけども、やっぱり童話対策事業というものが始まると、これはもう完全にね、その利権に群がる暴力組織と共産党の戦いというような風になってきます。その象徴的なものとして、例えばこの球団ですね。 球団というものを解放同盟をやった。まあ球団っていうのはギリギリ暴力ではないんだけども、まあ実質的には暴力に近い効力を持った。それで、なんとかね、当局の取り締まりを逃れるために、このブラク解放運動という形で、球団という形で、その、まあ人を追い詰めるというか、暴力的な活動を行った。そしてもう一つ重要なキーワードが、窓口一本化ですね。 えー、同和対策事業の自治体とか政府の窓口というも の, ものを、自治体や政府の窓口をもう解放同盟に一本化すると。で、そのためにはね、それに反対する人の家を取り囲んで、もうガスや水と電話回線を切るというようなことをしてですね、もうとにかくね、もう黙らせるということを繰り返したと。そういうことを解放同盟はやってきたということなんですね。 その結果というのが、やっぱりね、先ほども言及した差別の自己補強っていうことです。この童話事業だとか解放運動っていうものが差別を生んだんだと。うん、これね、いろんな人がやっぱり気づいてると思う、思いますよ。その童話事業とか童話教育がこんなもんやらなければもう問題解決するのにっていうのは、いろんな人が思うと思うんだけども、それはラムザイヤーさんも結局その結論に至るわけです。 例えば、その、確かにね、伝統的な、その、部落を避けようとか、そういう意識はあったのかもしれないけども、童話地区というものが、組織犯罪や暴力にまみれた状態になる。そして、ヤクザの拠点のような状態になる。で、そういうところに、日本人が子供をですね、嫁がせたいと思うかどうかと。例えば、その、 嫁がせた先の、その人の、まあ、じいさん、ばあさんが、肉屋だったり、川屋だったりしても、多分ほとんどの日本人は気にしないけども、じゃあその嫁いだ先がね、その、ヤクザの恩賞みたいになってると、その嫁いだその自分の子供だとか、あるいはその孫がその組織犯罪に関係してしまうかもしれないと。そうなると、当然そういうところの家と結婚するっていうことは気が切れないことではないかと。 ということで、やっぱり、その、同和事業や解放運動というものが、この差別を自己補強したんじゃないかっていうのはラムザイヤーさんの考え方です。そして結婚差別だけでなく、企業による就職差別というものも自己補強された。 当然企業としては組織犯罪に関わってるような人を従業員として雇うということはもう許容できないリスクというふうにみなすわけですね。そして企業の場合はこの球団というのも大変深刻な問題です。球団というのはやっぱ社会運動の体裁を取って当局の介入を防ぐという面があって実質的には暴力だった。恐喝、揺すり高いだった。実際その差別者と認定した企業から 実際にお金を巻き上げたということは例としても糸まがないわけです。そうすると企業としてはそういうリスクから遠ざかろうとする。ということでやっぱりこの就職差別というものもこのブラック解放運動同話事業が自己補強した面があるんじゃないかというのがラムザイヤー先生の考え方です。 では、なぜブラックが恐喝と暴力の温床のような状態になってしまったのか。で、じゃあ実際本当にそうなったっていうことはデータから裏付けられるのかっていうことをラブダイヤーさんはもちろん研究していきます。それは後編で説明していきますので、お楽しみににゃ。ミニのツイッターがありますにゃ。概要欄にリンクがあるからぜひフォローしてくださいにゃ。ハッカーミニ漫画も公開してますにゃ。 ミミが AI を作って国際的陰謀に巻き込まれますにゃ。もし、いいねが3桁にやったら続きが読めますにゃ。ミミの YouTube チャンネルもよろしくにゃ。